おぞましい貯蔵室来ました。もぎもぎしちゃおキラーは誰かなお、破滅かなナイスだよー。ひいい。発電機回し出した瞬間に、来るのやめてよー。 怖いって、うん、逃げ切れないよ みんな発電機ナイスだねーケイトちゃんありがとう。セルフケアしとかなきゃ。待っておじさんまだ治療できてないよ。 みんな早い。とりあえずセルフケアしてもいいダメだおブセの子が狙われてる逃げるぞ監督 治療してくれえ俺が先に治療するよありがとう大丈夫そうかな<音声>こっち来そうだねーエースごめんよ。 こっちは救助してくれてるエースを放置で救助された方に戻ったのかなオブセがチェイスしてくれてる二人で急ごうこれ地下に連れてくんじゃないの なんで地下の真上にフックあるのお仲間さんナイスーエースハンミンちゃんこっちで治療お願いします了解だよありがとうあれなんで持ち上げないの板のところで倒れてるのかな 近くに仲間がいて、そっち狙ってたのね。ケイトちゃん逃げるんだ。心音が近いなー。まだケイトちゃん追われてるそんなところにいたのかい。発電機蹴りに来るよねー。 もうすんどめ。救助も行ってくれてる。アドレナリンは持ってないねー。ノーワン、早く開けてあげなきゃ。これはまずいねー。これゲート来るでしょ おお勇敢だねーノーワンどこかなうーん二人の距離が近いなー持ち上げたえっ、ー、こんなところにあったの 起こせたのにトーテムにビビって、下がっちゃった。ノーワンから少しでも距離取ってもらえたらなー。僕もここで倒れちゃったら大惨事。慎重にならなきゃ。そろそろ壊せそうかな。今がチャンス。 もぎる音に気づかれたでもいけるみんちゃんはまだミつり目かなあ、エース、一緒に助けに行こうなんだってー、みんちゃんもガキ脱出後ろはおじさんに任せて。 通オシのミスクでは壊させないよ。